会場の皆様、こんにちは。ちはよさこい魂です。今回は新曲を持ってまいりました。ええー、元気に踊りたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まいります。よさこい魂、はい。新しい世界。君とともに、あの景色。 あの上にね、落ちそうになった。 ありがとうございました。はいえー